はい。おはようございます。ラスカラでございます。本日の動画はですね、えー、珍しくオープニング、車からお送りしております。というのもね、ちょっと今日、表の風が強すぎて、オープニング撮るとね、ちょっと、音が入んないなと思いまして、本日の動画はね、えー、車内の方からお送りしております。で、今日はね、えー、どちらのお店に来たかというと、僕の動画の中ではね、もう、お馴染みというか、大好きなお店、えー、久々にね、ジラフさんに来ております。 というのも、えー、今日一日ですね、えー、通常のメニューではなくて、限定メニューのね、販売で営業している、えー、限定営業日でして、今回いただくのは、汁だくの味噌混ぜそばでございますね。このね、メニューずっと食べたかったんですけど、えー、なかなかね、都合が合わなかったんですよ。ただね、えー、本日はたまたまね、販売の日時と都合がつきましたので、こちらのね、えー、ずっと食べたかった、えー、限定を食べていこうと思います。 いやね、もうお店3時までの営業で、もうね、3時なんですけど、もう店舗内の車庫もいっぱい、もう車いっぱいなのよ。もうそれぐらいね、もう人気の限定メニューですので、早速ね、店内の方に入りまして、そちらの限定メニューを食べていこうと思います。ということで、えー、ただいまね、もう店内に入っておりまして、メニュー到着しております。こちらがね、限定の冷やしの味噌汁だく混ぜそばでございます。 めっちゃううまそうなんだけど<笑>いやね、これトッピング見てもらいたいんですけどめちゃめちゃね、食欲そそるよね<笑>出来たてを早速いただきますひとまずこれね混ぜずに麺からいかしていただきたいですよしいいよよいしょあ麺ですねこれうわ 限定はね食わないともったいないマジでうまい、うんでこれね、うん、チャーシューねこれうまいんですよ<笑> またこれチャーシューも冷やしなのに柔らかいのってすごいよねちょっと早速ねこちらの黄身割っていきますねよいしょ、うん ほんのりね、このベースの味噌まあピリ辛なんですけどいろいろトッピングが加わると急にねまろやかさ増すすんですよ。ただこのね漬けにんにくの香りとかでひき肉もねこう甘辛くなってるんだけど山椒の風味なんかもついてて甘みとまろやかさとほんのりとした辛みこれがね食をそそる。 またこれごまピーナッツかなそのままみそのベースに入ってるんですけどそのね香りがすごいうん<笑> チレフさんはこう普段からね、まあ、ラーメンとか混ぜそばとかあったかい、ね、メニューがメインでしてなかなかねこの冷めた麺、まあ、冷たい麺をね食べる機会ないんですけどまたね普段とね全然違うねこれ、うん、<笑>これ見えます皆さんこれわしわし 閉めてると、腰もね、すごい強いし。う, ん、うまそうでしょ、これ<笑>、うんうま。このマヨネーズって、タルタルなんですか。マヨネーズは。 ま<笑>あ皆さん、このマヨネーズただのマヨネーズじゃなかった。うん、まいぞこれ 栃木の人いつもこれ食ってたんすねずりーなぁ<笑>うめぇ<ー><笑>山椒のアクセントいいっすねちょっとした辛味ってんすか山椒の、うん、甘いんだけどビリッとして冬場もこれやるとき来ていいっすかあったかい方でも食いたいです あ, ったであったかいのでも食いたいですねこれ。 うん、ここ直近の、まあ、ジラフさんの動画ね撮影するときにはだいたいラーメンとか汁割り系だったので茹で前でねいつも 1kg とか、まあ、それぐらいでね、まあ、お願いしたんですけど今日はもちろんラーメンよりもちょっと汁が少ないので麺多めの 1.5kg で注文させていただいたんですけどペロリですわ<笑>すぐなくなっちゃった。 うまかった<笑>そしたらねこちら最後の一口ございます とということで、えー、ただいまね限定で販売しておりました冷やし味噌汁だくまぜそばいただいてきたんですけどもうねめちゃめちゃうまかった、ほんとねこの限定を販売するたびに食べに来れるね栃木の方が羨ましいなと思ういっぱいでございました。 でね、まあ今回のメニューは限定販売なんでもちろん、ね、通常時には販売してないんですけれどもまあ、今まで、ね、いろいろと動画の中でもレギュラーメニューたくさんいただいておりまして本当にね、ラーメンから混ぜそばからもう味噌でもそうなんですけどもう全部ねうまいんで、えー、ぜひ、ね、皆さんもこのジラフさんでねうまいラーメン食べてみてくださいごちそうさまでしためちゃめちゃうまかったっすめちゃめちゃうまかったっす